はい富士です、えっと、事業で勝ちたかったら何が必要なのかって言ったらこれやっぱ強みなんですよこれねコアコンピタンスって言うんですけどあの、ね、やっぱりね業あの資本主義で市場主義これ何なのかって言ったら競争で強いものが勝って弱いものが負ける仕組みの中であなたは今起業しようとしてるわけなんですねじゃあその武器何なのって話なんですよ<笑>だから結局その、ね、余ったれてないでね助けてくださいっつって患者さん来ないの。 で今回だけあのお金払ってもらえないですかって言ったら基本的にあなたの持っておられる強みとか価値に対して、えー、お金を払ってもらって買うってもらってっていう風うに、まあ、市場価値って言ったくこととかもするけどこれやっぱね病院勤務とか、ね、で働いてる PT とかサラリーマンに人って考えたことないんですよ。組織の中でただうまくやっていけばいいけばとかね 組織の中で人 間, 間関係が作れて組織の中でうまく立ち回ればそれでいいと思ってる方多いけどそうじゃない起業して自分の腕一本で1人でガチンコで、ね、ぶち当たる時ってなった時に今までどれだけ技術磨いてきたかっていうところが全部勝負になってくるんですなんであのー、目の色を変えて1年目からやってた人はぶっちゃけ記独立開業できると思う けど、えー、臨床経験10年目20年目経ったとしてもメニューを書いてやらない人組織の中でただ馴染むことだけやってた人1単位だけこなせばいいと思ってた人は起業してもあの使い物にならないですはっきり言います、まあ、なんであの外の世界で戦うってことはそんな甘いことじゃないし保険診療の外でやるってことは慈悲なんでいいねですけどもうむちゃくちゃ厳しいシビアな世界なんですよね言っちゃうとだから自分の強みは何なんですかあなたが持って戦える武器は何なんですかと。 それはやっぱりね、考えてぶつける、ぶつけていくのがどうやってぶつけるのか、それはね広告にぶつけるっていうことやっていくんだけど、まあ、そういう考え方をして企業の準備とかみんなしてくれればいいんじゃないかなと思ってるんで、で自分の強みがないなら勝てないですよ、ないなら作る、磨く、自己投資ね、はい、自己投資しないと戦えないです、私も20代前半の時ですね、臨床出てからも自己投資しかしてない、貯金なんか一切してない。 で破産寸前で起業してなんとか這い上がってきて今ここに立ってってね年初10億円以上の会社を作って今ここに立ってるわけですから、えー、皆さんもそういう考え方持っていただければなと思ってますで今日は強みについて話しました、えー、いいねとチャンネル登録お願いします私の治療テクニック欲しい方は、えー、YouTube の下の概要欄から100円で選考の治療テクニックが手に入るんで今すぐゲットしてください以上です